はい、えー、続きまして、石岡小学校の皆さんに今度は歌を歌っていただきます。まあ、みんな黄色いトレーナーで可愛らしいですね。 お待たせいたしました続きまして美少科小学校の児童の皆さんに歌を披露していただきますえ今日は4曲歌ってくださいますまず野口宇女作詞中山新平作曲シャボン玉野口宇女作詞元織長代作曲七つの子花岡恵美作詞橋本昌司作曲歌よありがとうそして各若子作詞 千秋楽作曲夢の太陽以上四曲続けてお願いいたします。 全児童あせ全部で あ, ったあうですかもう本当にこんなちっちゃい<笑>可愛らしい子からもう本当にあの後ろの方でとってもよく声が出てました、えー、みんなの声が重なり合って本当に感動させてもらいましたこれからもこうやって素敵な歌をたくさん歌ってもらいたいと思いますで最後に、えー、石岡小学校の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします<笑> それでは以上をもちましてえー、音楽祭の第1部を終了させていただきます。あはい、ありがとうございました。この後、第2部宇城湖甲板による内音楽劇歌の力を信じて。